戦士たちあがれひとつになれ Get w h i t、right! 暗闇に解き放つ雪の炎絶対諦めない」「心に変わるささいばの s ビスキ e 未来を信じていつまでも 輝いてくいつだって悪のデストロン」とアングルモアカプセルの争奪戦を繰り広げる正義のサイバトロンはカプセルの反応を追って禁断の惑星に接近していた。 <笑>どうしたのなんだか腹の具合が悪いんだ仕事したくないの違うわいあインラッドは具合が悪いから休ませてもらうってけびょうじゃねえのか本当みたい そんなことよりとっととカプセルを回収しちまおうぜ僕が行ってきますビッグコンバイちょっと待ってどうしたナビこの惑星は今調べてみるやっぱりどうしたこのクロノスと呼ばれている惑星は禁断の惑星になっているわよ禁断の惑星近づくことを禁止されているのそれって危険な惑星ってこと ね、サイバトロも来てるはずなのに誰も向かってないみたいよ。 カプセルはあるのか間違いないわそれじゃ今のうちに、かっさらってこようぜそうね、転送してあげるわよ、このカトリーヌがレストロンがクロノスに向かったようよビッグコンボイ、このまま指をくわえて見てるんですかうん俺たちも行こうぜどうして禁断の惑星なのかわからないのか この惑星をめぐって、争い事が絶えなかったみたいだけど、なぜかは秘密にされている。きっとまた争いが始まると思って、すべてのデータを抹消したんだわ。行かせてください、ビッグコンボイデストロンに先を越されちまう前にさだから近づいてダメなんだってばロングラック、ブレイク、頼む。ビッグコンボイただし、常時連絡を取るんだぞ。やった、うん どうしたハニッこの惑星に近づいてからどうも腹時計の調子が悪いんだな惑星のせいかうんわからないんだなカプセルを回収したらすぐに離れるそれまで辛抱してくれ無事に到着した連絡だけ入れとこうぜ。 なりダメだ通信不能だまあ何も起きそうにねえしカプセルを見つけちまおうぜ油断するなよデストロンも来てるんだホログラフの方は大丈夫かこっちだロングラックブレイクロングラックおかしいわね通信不能かそうみたいに人に何があったんだ 二人の居場所ぐらいは分かるわよカプセルの反応のあった中心部に向かって近づいてるみたい一時間待って帰還しなかったら、俺たちも向かうカプセルの反応は、この中からのようだななんだ、結局何も起きなかったじゃねえか 少しわくわくしてたのによこんなことならデストロンと一戦交えたほうがいい運動になるぜそれじゃあここでデストロンを見張っててくれ僕がカプセルを見つけ出してくるああ姿はペンギンでもハートはギンギラーギン熱いハートの俺様が来るまでもなかったなん あれかなまるで古代遺跡だな。 なんだあれよ。行ってみるぞ。ああ、大丈夫か、ロングラック。大丈夫。今カプセルを持っていくよ、ブレイク君。ブレイク君。 よると思っと 小さく見えるぜああいや、見えるんじゃなくて小さいんだなにそんなことはどっちでもいいそいつをよこすんだそうはさせねえここは俺がすぐロングラックはカプセルをやだやだやだ僕も戦うあ、僕もロングラック使命はカプセル なんかキャラ変わってねえかロングラックンダブルミサイルスリングシールドうんあなんだこの程度ならスリングシールドで防御するほどじゃねえなえまるで子供だ2人とも強くなっちゃったの美しくなったと言ってほしいものだリオ ー, ーバー じゃ、今のうちに頂 い, いていく。ビッグコンボ、おとなしく帰んなからー。カプセルのために命を落とすのか。スリング、ここは出なそう。 you <laughs> いつも俺たちを見下ろしてるから、バチが当たったんだみんなだって、僕の足元ばっかり見てたじゃないかでも可愛いよ、ラングラックくんうるさ い, い本当に子供に戻っちまったみてえだな子供そういえば、時の惑星っていうのを聞いたことがあるわ何その時の惑星ってそれなら僕が教えてやるもういいの隊長の方はあんまり良くないけど この惑星だなえー、この惑星は別名若返りの惑星と呼ばれている何度も何度も若返ることができるので永遠の命を得ることができるんだな永遠の命がそれでロングラックはこんなに若くなっちゃったんだね若返りしすぎだよそのためにこの惑星をめぐって争いが絶えなかったことから。 この惑星を禁断の惑星として近づくことを禁止したんだなそれでコンピューターの記録も消されていたのね元に戻れるのかふーん、若返るだけだと思うけどそんなーやだやだ、このままなんて方法はあるかもしれない本当言ってみなきゃわからないけどでもさ、せっかく若くなったんだからそのままでいいんじゃない それにもっと若くなってしまう可能性もあるんだな。えー、もっとで赤ちゃん、赤ちゃん。<笑><笑>ロングラック。す、少し考えさせて。ああ怖いあ。出発できないわね、ビッグコンボイ。うん。 本当に若るる仕掛けなんざ あ, るのかああのか子供になっちまってたぜあの洞窟に戻ってくるなこれは確かにサイバトロンの宇宙船はこの惑星から離れようとはしていないわねガールダートデッドエンド行ってこい母子供を相手にする気はないがサイバトロンのスクラップを土産に帰ってくるか かけてみるか、ロングラックビッグコンボイ赤ちゃんになっちまったときは、俺がオイルミルクを飲ましてやるよ赤ちゃんがあやすなら、僕に任せてよビッグコンボイ失敗したら本部に送り返してね僕がいれば失敗しないんだな強気だな、ハイナットよし、ハインナットとブレイク、もう一度惑星に向かうぞ 僕は今のままの方がお友達になれると思うんだけど。 張っていれば現れると思っていたがセイバーバックの言ってたことは本当だったんだなカプセルを持ってきたらここを通してやるぞーガイダイナット変身デッドエンド変 身, ドド変身ハイナットブレイクロングラックを連れてドーク行くんだ。こいつらラは私が食い止める コンボイ、変身ロングラックを元に戻したらすぐに来るぜ立つんだんここから先には行かせデッドガンサンダー・ホーン この中央に置かれてあったんだ何か変わったことはなかったのえー、っとえー、っと確かこのあたりの石畳を踏んだら地震みたいなのがこの石じゃねえのか<音声>、えー ブレイク こりゃ疲れるわい何だ<笑><笑>どうしたブレイクハインダッツもどこが役に立つんだよまったくじゃロングラックを元に戻す前にこっちが何十万年も年を取っちまったブレイク目はかすむし足腰は痛いし節々がこれ こ, この通りじゃまったく子供と老人か 一体何が起きたんだ？お前らもここのカプセルを取ろうとしたらこうなっちゃうよ。うんはあ、ロングラックを元に戻そうとして、何十万年も年を取っちまったんだからな。ブレイク。さっきから同じことばっかり言ってるんだな。うん、何か言ったか？はい。ナットよう聞こえんかったぞ。なっ なんだこいつら敵はビッグコンボイだけだあとは老人と子供それに役立たずだからな老人と子供それに役立たずっていうのは僕のことかい行くぞビッグコンボイ子供だと思ってバカにするなよ老人だと思って甘く見んなよサンダーフォアーデッドッド危ない<笑>まとめてスクラップだ、えー 僕を怒らせると怖いんだな。よっしゃ<笑>よっしゃよっ し, よっ し, よっ し, よっし。は, はほいはいはいっとあ、時間がない時間がないー。はいー、三、二、一。うおも、ラインナップ。この惑星に近づいてから。 体の調子が悪くて、うまくいくかどうか不安だったけど、なんとかなったんだない、今のは年は取りたくないの。見なくてもいいもんまで見ちまう。<笑>何が起こったんだ。俺が狙ったのは、ビッグコンボイだったはず。お前らの攻撃は通じないんだなあ。ディーナビー転送してくれカステルとサイバトロンはどうしたの そ, それが、何がなんだか。 この惑星じゃ信じられねえことばかり起こりやがるは。早く転送してくれ。私の名前は何。カ, カトリギルだよ。そんな秘密兵器持ってたんだったら、なんでもっと使わないんだよ。一度使うとなかなかチャージできないんだな。今回は私も不注意だった。 戦場では確かな情報収集がなされなければ命取りになるもっと慎重に情報を集め、行動すべきだったお前たちも身をもって知っただろうハイナット、もう一度洞窟に行って、二人を元に戻してくれ僕には青い光よ赤い光が照射されたら、わしに当ててくれそれはいいけど、時間がかかるんだな宇宙には時間はたっぷりあるイエだ 時間かかるね赤ちんだぞうん。 もう、こんな惑星は勘弁だぜだから禁断の惑星なのよ若返りを求めて惑星の争奪戦が続いていたんだわあっビッグコンボイアンゴルマーカプセルの反応よよし新たなアンゴルマーカプセルに向かってゴーイエッー